はいどうも料理のお兄ん、のさ三う市ですということでですね、1本目なので、ちょっと勢いをつけていきたいなと、今回は絶品おつまみ、しかもね、お野菜だけで作るおつまみです、これね、僕のレシピの中でも、かなり気に入ってるレシピです、ね。 なんででかっていうとですねこれね僕のおじいちゃんがよく作ってくれた料理なんですねもちろん自分なりにちょっとアレンジしてるんですけども今回はねが家の味というね余談なんですが僕の家族全員酒飲みなので夕飯にはおつまみが出てくるんですけどもそういう経緯があって僕もおつまみが得意だっていうね僕シラフで喋しゃべってても全然面白くないのでもう手早くやっていきたいと思います龍二のバズレシピ まずでですすねね元気をつけたいとお酒です、ね、今回はですね超絶元気が出るエナジーカクテル皆さんにねお教えしちゃいます、はい、こちらですウォッカですウォッカ入れまーすそしてライジンですねフルーティーサンダージじゃあ皆さん乾杯。これはねめちゃめちゃうまいねアルコールの嫌な感じが全くないですね 済んじゃいませんこれねまず長芋ですむくとねこうやってねだいなん長芋がくずがねついてるんですよねこれね洗いますさっと洗い流しましたでこ今回はねこれ多いので半分ぐらい使いますはいいだたいね200から2 5 0グラムぐらいはいこれぐらいこれい長芋皆さんねむくじゃないですか皮皮はねむかない で, です皮もうまいんで長芋ってでね 1cm から 1.5cm ぐらいかな 結構ね、厚めに切っちゃってくださいこんな感じですねでにんにく今回ねおろしにんにくにしますんでこれ半かけ分使います、はい、まずですねフライパンに火かけます中火ぐらいかなバター入れていきますはい長芋入れていきますこんな感じねでひっくり返さないで焦げ目をつけていくこれねもう皆さんももうお気づきだと思いますけど来賃のねプロモーションなのでねだからね僕がね来ボーイになってきますから いほらこんな感じでいい色でしょうこれもう少しつけてもいいですこれでもうちょっと炒めてあっいいですねこれこれですよ皆さんこの焦げほらほらちょっとね強めるとねこれぐらいのね焼き目になりますんでこれですよこれこれこれこれそして調味料を入れていきますお酒大さじ4ですね大さじ1とタン みりんも同量ですね小さじ4ですね、はい、焼き目がついたらもうすぐ入れちゃって大丈夫ですようまみ調味料12344振りぐらいちょっと甘みがあった方がいいのでお砂糖一つまみ最後におろしにんにくはいおろしにんにくねおろしにんにくは火を通したいので、えー、ちゃんとね、えー、こう沈めてください少しね煮詰めてあげて要するとどうですかこれ タレがこんな感じに詰まったらもう OK ですようちのおじいちゃんはねもっとねあの、バラバラっとやるんですけどまあ一応僕料理研究家名乗って余った分はあとで気になるあっつっ、ね、で, で最後ねブラック部分 ー, ブー取りかけますそうしましたこちらで長のー 完成ですということでですねできました早速食べていきたいと思いますいただきますお偉い心でじゃあいただきますやっぱ好きだなこれ うまいな、これ<笑><笑>うんーさっき、これ美いですおじいちゃんがよく作ってるれた味ですね僕のおじいちゃんも料理好きなんですよね聞こえるかな、これこのシャリ感ですようますぎて止まらん、こ<笑>れ 輪切りにして炒めるのがほんとにしちゃうまいでですね皮つけたまんまなんですけどもやっぱね炒められているので全くね気にならないですよねもう皮むきはしなくていい洗って輪切りに切って炒めるだけこれでねこんなにうまいステーキになるのかというのをですねもうぜひ実感してほしいこれはね僕がよくやる手法のステーキソースのタレでやってるんですけどもまあこれがねとんでもなく合いますねうん うまいなぁほんと幸せもうほんと、ずっとこの仕事してたいわ大事にね大女製薬さん言っていいのか分かんないですけどウォッカで割 っ, ってほしいめちゃめちゃ美味しいんで是非皆さんもやってみてくださいはい、はい、ということでですね皆さん今日の料理どうでしたでしょうか美味しそうだなと思った方是非チャンネル登録および高評価をよろしくお願いします